ムンジェイン大統領よりもこの人物の方がある意味ではるかにすごい人物なのかもしれません。どうも、政治いろいろの学部です。数多くの自立誤認発言で知られる韓国外相のチョン・ウィヨン氏。そのチョン・ウィヨン氏がまたまたわけのわからない妄想を垂れ流している模様です。 朝鮮日報の記事を引用します。韓国のチョン・ウィヨン外交部長官は20日、国会外交統一委員会による国政監査で、ムン・ジェイン大統領の日本との関係改善の意思は強いとして、岸田文雄首相との初の電話会談については非常に良かったと明らかにした。また、 韓日首脳の電話会談に基づき、懸案解決に向けた協議を加速させることで合意したため、外交部も最善を尽くすと答弁した。文大統領と岸田首相は15日に初めての電話会談を行い、争点となっている強制徴用被害者問題などについて意見交換した。両首脳は同問題などをめぐる立場の隔たりを 改めて示したが、外交当局の協議を加速させることで一致していた。一方、国政監査で与党共に民主党の伊三民国会議員は、韓国政府が主導する大弁済の方式で、徴用被害者への賠償問題を解決できるとの見解を示した。伊氏は、法務部で認めた通り、 日本に法的責任はあるが、我が政府が大弁済をするものとして、回答乱間のように解決できるのは大弁済しかないと述べた。大弁済は、韓国側が日本企業の代わりに被害者に賠償金を支払い、後日日本側に請求するというもの。同案に関し、チョン氏は、政府は被害者の権利を保護する義務があり、 司法部の判断を尊重しなければならないとし、国としての自尊心と国民の忍耐心などのバランスを考慮すると表明。現実的で合理的な案があれば開かれた姿勢で取り組むと述べた。とのことです。岸田首相と文大統領との電話会談は10月15日の午後6時40分から開かれ、両首脳は 約35分間会談したと言われています。外務省のホームページに掲載されている概要を見ると、岸田総理大臣から旧朝鮮半島出身労働者問題や慰安婦問題などにより、日韓関係は引き続き非常に厳しい状況にある旨述べた上で、これらの問題に関する日本の一貫した立場に基づき、 韓国側に適切な対応を強く求めましたとあります。この発表を見る限り日本側は従来からの原因は国際法違反状態を続けている韓国側にあり解決策は韓国が出すべきという対応を崩しているようには思えません。記事の中の外交当局の協議を加速させることで一致していたというのは 外務省のホームページに掲載された文章を見る限り、そんなことは言っていないの類かと思われます。このような状態にもかかわらず、チョン・ウィヨン氏は非常に良かったと述べているのです。一体何をどう見たら非常に良かったと言えるのか、全くわけがわかりません。チョン・ウィヨン氏が非常に良かったと言った理由としては様々なことが考えられます。 まず、日本側の発表が嘘で、実は韓国にすり寄ってたというものですが、これはまず考えられないでしょう。日本にとってそこまでするメリットが何一つないからです。次に考えられるのが、チョン・ウィヨン氏が嘘の報告を受けているというものです。これは考えられますね。韓国人というのは、文字は読めるけど理解はできない人の率が、 o e cd の中でトップクラスと言われています。岸田首相の発言内容について、正確に意図を読み取れず、報告された可能性はあります。さらに、そもそも、チョン・ウィヨン氏がきちんと理解できなかったということも考えられます。逆に、チョン・ウィヨン氏がきちんと岸田首相の意図を読み取れているにもかかわらず、非常に良かったと言ったのだとしたら、これはもう、 目的がはっきりしています。両日です。韓国政界ナンバーワンの新北朝鮮派といえば、やはりムンジェイン大統領ということになるのでしょうが、チョン・ウヨン氏もなかなかどうしてかなりの新北朝鮮派と思われます。2018年には、韓国大統領府の特使団の代表として北朝鮮に派遣され、金正恩氏と面会しています。それまで、 金正恩氏が政府要人と面会したのは、中国4回、キューバ2回、シリア1回と計7回しかなく、チョン・ウィヨン氏との面会は異例中の異例とも言われています。いわゆるハノイ・ノーディールの時も、アメリカ側に北朝鮮のメッセージを届けたのはチョン・ウィヨン氏であり、当時のマイク・ポンペオ国務長官に嘘つきと言われています。9月に訪米した際も、 チョン・ウィヨン氏は北朝鮮への制裁緩和を検討しなければならないと主張し、アメリカ側から即座に北朝鮮制裁を継続すると真っ向否定されています。チョン・ウィヨン氏は2017年の大統領選挙時からムン・ジェイン陣営のブレーンとして活動しており、特に外交安保政策を担当していたと言われています。つまり実は チョン・ウィヨンこそが新北朝鮮の親玉であり、もともと新北朝鮮志向が強かったムン・ジェイン大統領をさらに強固な新北朝鮮派へと助長させた可能性も否めないというわけです。まあこの想像は少々行き過ぎだとしても、チョン・ウィヨン氏が北朝鮮のメッセンジャーであることは否めないと思います。そのチョン・ウィヨン氏が日本を懐中し、両日に 踏み切るために非常に良かったという発言をしたのだとしたら、これはもう北朝鮮から何らかの密令がチョン・ウィヨン氏に下ったとみてまず間違いないでしょう。実は北朝鮮ではこの頃外貨打艦券が発行されたという報道がされています。外貨打艦券とは特に定位の発展途上国や社会主義国などで発行されていたもので、その目的は 地獄の通貨が信用されていない国で金融政策の管理統制を政府が強化するためさらには国民が保有する貴重な外貨を効率よく国庫に回収できるようにする手段として発行されたケースが多いとされていますつまり北朝鮮当局の外貨保有高がかなり減少しひいては北朝鮮の経済状況が それだけ悪化しているとも捉えられるわけです。北朝鮮の経済が上向きになるような理由は何一つなく、まして頼みの綱の中国は広大集団に代表されるようなデフォルトの嵐が吹き荒れており、一向に頼りになりません。このような状況での外貨打艦権発行というニュースは、北朝鮮経済は断末間の状況であるという分析に かなりな信憑性を与えると言ってもいいでしょう。チョン・ウィヨン氏が非常に良かったといった発言、普通に考えれば勘違いと見られるものではありますが、過去からずっと日本に対して強硬な発言を繰り返してきたチョン・ウィヨン氏だからこそ、こういった可能性も否めないと思うわけです。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。